皆さん、おなじみになりましたでしょうか、富士見市、そして川越からやってまいりました、七色、七色でございます、えー、少し風が出てきて涼しくなったでしょうかね、踊り子さんもちょっと踊りやすくなったかな、ね、はい、じゃ あ, あの、皆さんに最高の笑顔と最高の演舞をお見せできるよう頑張りましょう。 それでは参りまいはりましょうか。 ちょっとの風ののがるるしンででこさんに今っをフフ応援してあげてください。 皆さん、本当に今日一日ありがとうございました、楽しい時間昨日のまでしっかり七色しみいらした、楽しんでまいりたいと思います。どうも